演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそういうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますじゃファミーバーリーマートの鶏天も食べたいと思います鶏の天ぷら2つなんですよねうもう子供の色はちょっとね濃い色にな、ま、食べてみれば分かります、ね、それではいただきます 子供はサクサクしていて中のお肉も旨みたっぷり美味しいんですが自分が思っている鶏ってことはちょっと違ったかなっちかうとフライのチキンとはそっちの形の方がやっぱり近い気がしますねなのでもうちょっと衣がもったりとしている方が天ぷら食って良かったかなと思いますのでこちらも見て過ごさせてもったりと言い方もおかしいんですよご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブルシュ